ここに鑑みるところがあって我らは神の真理の一部を伝えるべく新たに特派されたのである。しかるに我らの選べる霊媒の心にはすでに何らかの定験ができている。それらの一部は全然間違っており他の一部は半ば正しくまた他の一部はある程度まで歪曲されている。 これを根本的に改造することは到底不可能である。そんな真似をすれば破壊のみあって建設はないことになる。で、我らは霊媒の固有の意見の中で最も真実に近いものを捉え、できるだけこれを培養し、補修して、持って我らの通信の目的に沿わせるように仕向ける。無論彼の名付ける 独断的意見には不悦を加えねばならぬが格別外にもならぬ意見はそのままに捨ておき自然に彼の心眼の開けるのを待っている。従って彼の進学上の意見は依然として今でも心のどこかに残存するのであるがただそれは以前のごとく心の表面にばっこすることがない。 我らはいわばだましだまし彼を通信の用具に刺激しているのである。そこに我らの計り知らねぬ苦心が存する。人間界の批評家は往々霊界通信をもって霊媒の潜在観念の表現に過ぎないという。それはある程度当たっていないでもない。何となれば霊媒の意見はそれが無害である限り。 大体元のままに保存され、ただ人目につかぬ程度に幾分修正されているに過ぎないからである。が、有害なる意見は、跡形もなく一掃されていることを忘れてはならない。大体において言えば、我らにとりて信仰の形式などは、実はどうでもよいのである。寛容なのは信仰の生命である。かるがゆえに、 我らはいつも既成の基礎工事を利用し、その上に新解釈を施すべく努力する。全体の輪郭は少しも変わらないが、ただ我らの解釈には新しき生命が流れ、そして虚偽の分子、不健全の要素が人知れず覗かれているのである。かの食材説とても解釈の仕方によりては、 立派に生きてくる汝らはキリストを救世主とし神の子としまた罪の職者とするがそれは人間的解釈でかの古代ヘブライ人の刻める子牛の像と何の相違もないしかしながらキリストがまことの道のために自己の生命を捨て家族を捨て 地上の快楽を捨てて帰り見なかった。国旗的犠牲行為はどれだけ人の子を罪より救いどれだけ人の子を一歩神に近づかしめたか知れないその意味において彼を一つの贖罪者と言おうとするなら我らも喜んでこれに沙汰する漂着主としてキリスト教を中心としての言説であるが 無論これは仏教にも神道にもまた儒教道教等にもことごとく当てはまると思う。啓事と霊媒また啓事と時代との関係を解きて直接感銘まさに絶好の指針とするに足りるインスピレーションは神から来るしかし霊媒は人間であるこれを忘れた時に当然その人は経典病患者になる。 一衆一波の発生につきて解くところもはなはだ深刻である。これを一読して現在の日本を見るときに我らは無然として超大速を禁じ得ないものがある。最後に霊媒使用につきて霊たちの苦心談これもまさしく心霊学徒にとりてこう参考資料であることは改めて税説を要しないであろう。